デジタル化に対応する ST マイクロエレクトロニクスの車載用低消費電力プロテクションフィルター製品を紹介します。まず、プロテクションフィルター製品の車載機器で求められる役割について4点説明します。1点目は受動素子の集積です。ST のフィルター製品はプロテクションダイオードのほかに受動素子で構成されるフィルターも集積させることができます。 これにより回路の基盤占有面積を小さくすることができます。ここに書かれているように例えばイーサーネット用の ESD プロテクションとフィルターを集積した場合ディスクリート構成から IC へ集積することで 70% の小型化が可能になります。2点目は回路構成の最適化です。ドライバとットで、 構成されるゲート駆動回路に DVS ダイオードを2個を追加することにより、スイッチングの高速化をするとともに、消費電力の低減が可能になります。3点目は、車載機器のサージ規格への適合です。ST のプロテクションダイオードは、車載機器で求められる ISO7667-2 などの主要なサージ規格に準拠しています。最後の4点目は、信号品質の改善です。 ST のフィルター製品には VG、WG、UG 型の3種類のフィルター特性があります Wi-Fi、GSM、LTE からのノイズを除去して USB などの高速インターフェースの信号品質を改善することができます ST のプロテクションフィルター製品について紹介します対象となる車載機器はインフォテインメント、車内ネットワーク、コネクティビティ、エイダスなど多岐にわたります 型番が ESD もしくは HSP で始まるものは、高速データライン用の ESD プロテクションダイオードで、1素子、2素子、4素子品がラインナップされています。次に型番が ECMF で始まる製品は、ESD プロテクションダイオードとサ動ライン用のコモンモードフィルターを集積した製品で、高速データラインの ESD 保護とノイズ除去の機能をワンパッケージで提供します。 続いて、型番が ESDCAN 及び ESDLIN で始まる製品は、素子数、ブレイクダウン電圧、端子間容量を CAN 及び LIN インターフェースに最適化した ESD プロテクションダイオードです。最後の PPF8089-01SC6Y は ST の GNSS トランシーバー向けのフロントエンド IC です。アンドパスフィルター、インピーダンス整合回路、 ESD プロテクションダイオードから構成されています。次のスライドでは、CAN インターフェース用の ESD プロテクションダイオードのラインナップを説明します。短時間容量は30ピコファラッドから3ピコファラッドまでラインナップされ、既存の CAN から高速の CAN FD まで対応します。また、乗用車の12 v バッテリーだけでなく、トラックの24ボルトバッテリーによるジャンプスタートに対応する製品もあります。 パッケージは小型の SOT323 で、主要な車載サーチ規格にも準拠しています。今回のデモでは、実際にそのアプリケーションで使われる回路を実装した評価ボードを2つ展示しています。で左側はこちらの用の、の輪通信用のトランシーバー IC と ESD 保護素子を実装したもの。 で右側のボードは、えー、今度は CAN 通信ですね。CAN 用の、えー、トランシーバー IC と ESD 保護素子をそれぞれ実装したボードになります。でこちらのデモは、擬、え、似、ー、的なサージを印加して、えー、トランシーバー IC が、えー、ESD 保護素子によって、えー、きちんと保護されるというところを表すデモになっていますで。こちらにスイッチがあるんですが、これを左に切り替えると、えー、リン 右側に切り替えると CAN のそれぞれボードの動作に切り替わるようになっていますでこちらのキャン、右側の CAN のボードでこの今回のデモの動作一連の動作というのを説明させていただきますでまずこちらのリセットボタンを押して今 LED が点滅していますこの状態というのはこの CAN の通信が正常に行われているという状態を表しますこここにこのボタン。 を押してあげると、劇、えー、的なサージが、えー、このキャンドラインに印加されるということを意味します。はい、えー、点滅してたのが止まりました。点灯しました。で、これというのは、えー、サージによって一瞬通信が止まった状態を指します。 でまあ、そこからまもなく今また元の状態に戻って点滅をしてますけれども、これというのは ESD 保護措置によってトランシーバー IC がサージから保護されたと、これでまた正常に動作を始めたと、そういった状態を表します。